みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の武田でございます。先日そのアップロードした花水ずという曲のアレンジに関して、その解説動画が欲しいという方がすごくいらっしゃいましたので、ちょっとこの動画の中でさらさらと説明の方をさせていただこうかなと思います。しかし、あのこれ結構細かくて難しいんですよ。なので、あの普通に難易度も高いですし、僕もその細かく説明しようとすると、 なんかもう正直、何やっていかよくわかっていないという部分がすごく多いので、基本的にメコピでお願いします。一応、ゆっくりやったりとか、ここを押さえていますよみたいな話をしますけれども、基本的にはメコピで、盗む系でよろしくお願いいたします。すみませんが、ちょっと僕もこれは説明しきれないです。一応、わかりやすくちょっとピクチャーインピクチャーで画面ドンバーンとやって、右手もお見せしながらやっていきますので、えー、頑張ってメコピーチャレンジということです。やってみましょう。まず、イントロから。 行ってみます、まあこんなパターンですね。最初は D からスタートして、で、小指でラーミーに持っていくと。でここから コードのアルベジョそれで、次はラ・レ。そしたら2フレ、2弦の2フレットか ら, らこのハンマリングをして、で、A7。という感じです。 G のところから、シ、レ、ラ、レ、ソ、レ、ド、レ、レ、と乗っていきます。実際、過去をつけているからね、<咳>まあ、ここの音はラジじゃなくてシの音なんですけれども、移動 ド, ドっていう感覚でやっていくとすると、シ、レ、ラ、レ、ソ、レ、ド、レ、レ、と。で、ここから。 と ハ, ハンマリング・プリングを含めて、そしたらハーモニクス、えーと。2弦3弦の7フレットハーモニクスということですね。でその次、メロディに行くと、ラの音からメロがスタート。で、シーラにベース音が変わる。で、えー、とここは大弦をして、シレー・レレー 次元は開放にしてシレビマイだと同時にミの音をで A に持っていくとでその次は G コードと ミ, ミレシラミレファソ ちょっともう一度。ラの音から音こんな感じです。で、続きからちょっとまた同じものを繰り返して、ラ・シラ・シロ・シロ・シレ この辺からちょっと虫がややこしくて、に ミ, ーミーレー、レと弾いたら、ファ。えー、とベース音がファの音に行きますね。に ミ, ーミーレー、レ、ファ。でして、ファソーーファーソ。レドレレ。こんな感じの手順です、えーと。もう一度ゆっくりやってみましょうか。 ラ、シ、ド、レ、ミ。この開放弦を使って「ラ、シ、ド、レ、ミ、ファソ」で「ミに戻ってこの音使いに行きますちょっと左手が忙しいんですけれどもできればその開放弦の音がちゃんとなり続けるように。 それで、人差し指でこっちを制覇をする形で D4F シャープということですね。それ<音楽>で、その次は G の, 13 G の 139th。ん9 t テ1 3 <音楽><音楽>アルペジオしながら。 いいんですかね、<笑>このそれぞれのメロディーに合わせてあー音を作っている感じですか<笑>こんな感じですでその後に1弦のところをハンマーリングプリングして<笑>こんなアルペジオをするで、また人差し指をそのまま2フレット制覇にして A また同じように。でも、最後は D コードで締めると。それで、G 音 A。それで、サビに行きます。B メロンをもうちょっとよくやってみます。 その次、サビは<笑> D からサーブですね。c m 7イブに行って、人差し指でソノと弾くと。ソァ、ミー。その次は F シャープ7のフラットサティンか。で、b ーに行きます。 Am7 から<音楽>、えーと d、なんすかね、これは d 7シッ6になるのかな<音楽>。このコードに行きます。Am7 からで、そこから、<音楽>こんなうでサで、3フレットの人差し指を制覇して、 かで、D をオンエクシャープに持っていくと。で、B バーッと弾いたら、ソで em, em にして、ソソソラにして。っていう感じで A6、a サーティ3 t h うん、A6 かな、に持ってきます。で、ファーに入 という感じでメロディを作ります。で、このときにたまに、こんな感じでフラットナイスの音を入れたりとかしているんですけれども、そうすると少しおしゃれな感じですよね。えー、とミ・ファ・ミ・レのときに、こんな和音を使うと。で、またサビが。 あるという感じですね。サビのところは4小節丸々繰り返しているだけなので4小節できればサビはクリアかなという感じです。 こんな感じのフレーズ。で、またイントロが。<音楽>やってで、その次の A メロはちょっとこの予言のとブリッジメート気味に。 本当にブリッジミュートのベースとメロディーだけって感じですよね。で、その後もまた普通に同じように・・ 何回か繰り返して終わるという感じでしょうか、うん。一応これで人通りの動きは OK かなという感じです。ちょっとコードネームで、ね、なんかややこしいことを言ってしまったりとか、その ミ, レミレファードとかって多めで言ってしまったりとかして、非常にややこしいところはあると思うんですけれども、本当に書くということもすごく大事ですね。えー、と紙にその引くべきポジションをこダーッと書いて。 まあ、自分なりの楽譜を作るという感じでしょうか。えー、そんな感じで一つ一つやっていくと、ちょっとずつ弾けるようになって い, っていくかなと思いますので、えー、頑張って、よかったらやってみてくださいませ。<笑>結構なんかザックバラの説明になってしまいましたが、これはちょっと僕も細かくは説明できない感じです。本当になんか頑張ってついてきてくださいという感じです。頑張ってついてきてください。<笑>じゃあ、そんな感じで最後に全体的にすごいゆっくりめに弾いて、えー、終わりにしてみようかなと思います。ちょっと運指とかね。 あの僕と違っても大丈夫なのであ違っても大丈夫なんですけれども、まあ、どんな感じで運指しているのかなとチェックしていただければなと思います。やってみましょう。 それで、最後は。こうかな。<笑>みたいな感じでした。ちょっと、まあ、この YouTube のビデオを、ねまあ、普通にこのフルスクリーンで見たりとか、あと、聞きたいところだけひたすら巻き戻しをしたりとかして<笑>、えー、運指のチェックとかポジションのチェックとかをしてみてくださいませ。それではかなりざっくばらんな解説になってしまいましたけれども、 こんな感じにどうしてもなってしまいます。ごめんなさいという感じです。頑張ってついてきてください。それではまたお会いする日まで。さようなら。<笑>